どうも皆さんこんにちは、けんです。今回は最近発売されたチタン製焚き火台、タビという焚き火台を紹介したいと思います。ベルモントという新潟のメーカーで、メイドインジャパンの焚き火台です。広げた時の大きさはピコグリルとほとんど同じ大きさなんですけど、ピコグリルより軽くて安いという特徴のある焚き火台です。価格も大きさもピコグリルと似ているので、今回はピコグリルと比較しながら見ていきたいと思います。ということで早速、メイドインジャパンのチタン製焚き火台、タビを見ていきましょう。この焚き火台の特徴は、1、日本製であること。 2チタン製だから軽くて錆びないということ3横の板は取れるので長い巻きも切らずに入れられるということ4足は3本あり6点で支えていますそれにより安定性が増しています5付属の網は足に固定できます6点の足とずれない網のおかげで安定した焚き火台になっています6網と人の距離が近いので少ない巻きで大きな火力を得ることができます 7つまり炭での調理もできますこれはピコグリルには絶対に真似できない使用方法です8慣れれば組み立ては30秒撤収は5秒でできます早速詳しく見ていきましょう付属品はチタン製の板が2枚ステンレス製の足が3本チタン製の側板が2枚ステンレス製の網ナイロンの収納袋です組み立て方は簡単で まず2枚のチタンの板を合わせますその後足を1本ずつかけていきますこの足をかける作業に少し慣れが必要ですが一度焚き火台を使えばチタンに曲がりの癖がつくので癖がつけば組み立てがしやすくなります3本の足を取り付けた後網を足に固定してあげれば完成です側面の板2枚が付属していますが僕的に使い道がよくわからないのでいつも外して使用しています 長い巻きを使用する場合このように置くよりも側面の板を1枚だけ使用して網の下の端から燃やしていくと賢い使い方かなと思いますこの焚き火台で一番気に入っているポイントは安定しているということです本体もさることながら網も固定されているので重いものを乗せたり焚き火台が倒れたり網が落ちることを心配せずにフライパンを振ったりゴシゴシと調理がしやすい焚き火台です ライバルのピコグリルに付属しているスピット五徳ですがピコグリルに置くだけなので安定性に欠けており調理がしづらいと感じていましたまたピコグリルは火と五徳との距離が遠すぎてお湯を沸かすのにも大量の薪が必要でしたこの映像をご覧ください左がピコグリル右が旅です旅は雨の部分は大火力ですがピコグリルの五徳の部分は火の先っちょしか届いていません これでは大火力で調理したりコーヒー1杯分だけのお湯を沸かすのにも苦労しますこの点はピコグリルを使っている皆さんも気になっていたポイントかなと思いますベルモントの旅は人の距離が近いので火力を無駄にすることなくさっと調理して安定した本体のおかげでさっと仕上げることができます僕が焚き火台を選ぶ時に重視しているのは焚き火をする道具として大きさや構造はどうなのかという点と 調理する道具として調理がしやすいかどうかという2つの点を考えて選んでいますベルモントの焚き火台は他の道具を使わずに切らずに長い巻きを入れられる点やスタン製で組み立てが容易だという点で焚き火台としても優秀でかつ安定した構造で重いスキレットやダッチオーブンまで載せられるという僕にとって最高の焚き火台となりましたピコグリルは焚き火台としては優秀ですが 火と網との距離が遠すぎてお湯を沸かすのにも大量の薪きが必要でしたピコグリルで安定性を持たせるにはトライポットや別売りの網を買う必要がありましたし軽くて薄いピコグリルだけど調理のしやすさを追い求めると別の道具を持っていく必要があり逆に重くなる現象が発生していましたそんな中発売されたベルモントの旅は旅1台だけで全てが完結できるという僕にとってドンピシャな焚き火台でした コグリルの重さは 443g です一方旅の重さは付属品全て含めたとしても 423g と軽くて薄く車だけでなくバイクや自転車バックバックで持ち運ぶのも苦ではないおすすめな焚き火台です僕は7月からバイクで日本一周する予定ですがこの「旅」を持って旅してきます日本一周中に焚き火をする予定はありませんが100均に売ってある炭で調理できたり焚き火台としても使用できるので 邪魔にならないのであれば持っていかない理由はないと思いませんか。ほいとこでいかがだったでしょうか。ベルモントの旅という焚き火台の紹介でした。今日撮影してるこの場所なんですけど、僕の家の前で撮影してるんですけど、あのまあ、貝殻、貝殻じゃないなあのー、いろんなねあの海の生物がいるんですよ。もちろん魚もいますし、貝ですね。えー、ミナとかカメの手とかいろいろあるんですけど、っていうのをもう取ってもうその場ですぐ食べちゃうみたいな。 そういういことを、ね、もう普段からやってるんですけどベルモントの旅の場合は最初からしっかりしたあの網がついてるんで特に何も用意しなくてもまあ亀の手焼いたり、まあ、松葉貝っていう、ね、僕の大好きな貝があるんですけど松葉貝焼いたりとか、まあ、そのつ度そのつう他のものを準備しなくても汎用性があるんで、あのー、何でも こ, うこなしちゃうっていうのが、えー、旅の特徴かなというふうに思いますまあぶつゆこの時点でですねピコグリーンの方は火があのここまで届いてないんですよね だからもう間違いなくベルモントの旅の方がえっと早く沸くんですけどベルモントの旅は焚き火台としても優秀ですし調理器具としても高い火力を出すことができるのでもちろん薪を少なくすれば、ね、火力を小さくすることができるので今ピコグリルを持っている人が買い替えるほどのものではないかもしれないですけれどももし皆さんがピコグリルを持っていなくてこれから焚き火台が欲しいなと思っているのであればピコグリルと比較して検討してもいいんじゃないかなと思うぐらいめちゃくちゃおすすめな焚き火台です。 貝殻貝殻っていう か,、まあ、たか食べれるやつとかね松葉貝って言うんですけど松葉貝とか、まあ、亀の手とかってもうそこら中で取れるんですよね、まあ、こういうのをねちょっと、あのー、食うようなとって食べるような生活を毎日しているんですけどあのベルモントの焚き火であれば網がついてるんでこのままこうやって、あのー、乗せちゃって焼くことができるんで。 そうベルモントの焚き火台であればこんな感じですね、えー、網に乗せて、えー、貝殻とかね貝とか簡単に焼くことができるあいい感じですねこんな感じでジュージュー行ってますねピコグリールはね、えー、このままの状態だとそういうことはできないので、まあ、僕の使い方にはねもうこんだけあの広い海というか家の前にこんなのがあるんで、えー、まあ、普段の生活というか僕のスタイルにも合っているなという焚き火台でございます てな感じで皆さんにもそれぞれね、えー、皆さん自身の使い方焚き火台の使い方っていうのがあると思うんでどちらがいいか悪いかとかじゃなくて、まあ、僕みたいに調理がしたいのであればベルモントの焚き火台っていうのはものすごくおすすめですし焚き火台としてガンガン薪を燃やしたいのであればピコギリュがいいですしっていう感じで自分の使い方に合ったものを選ぶといいかなと思いますってことでですね松葉貝っ食ってみましょうこれがねまたうまいんですよこれマジでうまいですからねいただきます マジでうまいそこら中にいますからね無限に取れます松葉がいいうまっ何も洗ってもないしもう取ってすぐ焼きましたカメの手もねちょっと食べたいですねああうまっ松葉がいいですこれはねピコグリで焼こうとしたらなかなか難しいんでねもちろん網を持ってくればね何も問題もないんですけどこうパッとした時に パッとあー今日ピコグリル、雨持ってくるの忘れたわみたいな感じになることってあるじゃないですか、そういうことってアウトドア中ね、まあ、そういう時にこう付属品だけで、ただこのセットだけで、えー、何でもできるっていうのが、僕は気に入っているところです。<笑>てな感じでですね、えー、っとまあ、この、えー、ベルモントの旅さえあれば何でもできる。 ベルモントさんが旅って商品名を付けた時点で多分旅を意識して作ったんじゃないかなと思いますだからこそこう1台で何でもできるように完結できるようにしてるんじゃないかなと思いますこんな感じですねこれあのチタン製の底の板が2枚あるんですけどこれは僕使ってないですなんかよく使い道が分かんないんでってな感じでございます 今です、ね、ピコグリルも旅もですね、えー、火が出てない沖の状態になってるんですけどももう沖の状態になったらピコグリルは調理することは不可能です、あのー、ここまでのね距離がだいぶ遠いので沖の火力火が出てない状態だと調理はもうほぼ不可能なんですけどベルモントの旅の場合はこの沖とこの網の、えー、距離が近いので、えー、沖の状態でもじ、えー、っくりコトコトこう調理できるっていう、まあ、今ね亀の手焼いてるんですけどこのぐらいの沖の状態でも調理することができるんで まあ、結局、トータルな費用、あのー、薪、あのーまあの消費量とかも考えると、まあ、旅の方がいいのかなって、個人的には思います。えー、ってこと で, ですね、えー、ベルボントの旅の、えー、紹介でした。購、え、入、ー、先の方、概要欄の方に貼っていくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ってことで、えー、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。